皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月7日、ゲノミーの部屋がパワーアップすると何が起こるのか。その謎を解明するために、我々はアマゾンの奥地へと向かった。その謎は即座に解明された。ゲノミーが2匹、ゴールデンスライムとメタルキングが1匹ずつ登場する部屋になっていたのだった。この発見は、全世界のゼルメア探検者に夢と希望を与えることになるだろう。 そして、ここで悲しいお知らせを伝えなければならない。今回の我々のゼルメア探検は、ここで終わることになるのである。手持ちの怪人の鱗が尽きてしまったためである。だが、この部屋を発見できたことは、それに勝る偉業であると言えよう。そして、この動画を見ているゼルメア探検者のところにも、この部屋が現れることを祈るのみである。その際は、どうかこの記録を役立ててほしい。また、あなたのところに、紙装備がドロップすることを願うばかりである。